プロジェクト X 挑戦者たち今夜は40年前トランジスタラジオを世界に売り出した営業マンたちのプロジェクトですこれがトランジスタラジオですずいぶん小さいですよね、はい、その頃としては本当に世界一小さいラジオだったんですねそれまではこの真空管ラジオといいまして比べても大きいですよねもちろん動かすこともできないその点これは 持ち運びもできるポケットサイズなな画期的なラジオだったんです、うん、で、このラジオのすごいところはですね、はい、当時日本の製品っていうのはね海外では評判がとても悪かったの、うん、安かろう悪かろうそういうイメージが定着していたんだけれど。はい このラジオはそのイメージを一新させたんですね。はい、変えてしまったんですね。その陰にはもう営業マンたちが海を渡って売り出した。も壮絶なドラマがあったんですね。その営業マンたちはこちらの皆さんです。ソニーに集まってきた若き営業マンたち、そして大手商社を辞めて。一中小企業にすぎなかったソニーにやってきた貿易のプロたちです。 さて物語が始まるのは昭和30年日本ではまだ一般の海外旅行が厳しく規制されていて外国に行くことすら難しい時代でした 1955Havia の、no、Japan un、um、boom de produtos importadosUma avalanche dos produtos elétricos mais recente entrava no Japão vinda dos países ocidentais As pessoas gastavam suas economias para satisfazer seus sonhos. No entanto, não havia produtos manufaturados que o Japão pudesse exportar. Ele lutava para receber pequenas quantidades de moeda estrangeira, exportando miudezas e artesanato. E dedicar-o ao desenvolvimento.